みさまこんにちはこんにちはよさこいだましアです2回の M では3人の騒がしいヒーローたちと先ほどコラボしてくださったフラフの方も再度合流してくれますので皆様ご声援のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますまいりますよさこいだまし よさこいしそう と、ふるさとに感謝を込めて踊らさせていただきます。<音楽><音楽><音楽>